はい、おはようございますラスカルでございます本日の動画はですすね、名古屋来ておりますというのも本日訪れたお店が以前ね僕も動画で撮影はしておりますがシャチリンさんとい う, もう、ね、名古屋でも有名なうま辛系のね、ラーメン屋さんに来ておりますこちらのシャチリンさんなんですけれども名名古屋で有名な台湾混ぜそばの 花火さんという有名店のオーナーさん新山さんがねプロデュースしているお店でして以前ね僕も名古屋に来た時にお仕事の関係でご一緒に飲ませていただいた方もおすすめのねラーメン屋さんありますかってたまたま聞いたらシャチリンが美味しいよっていうぐらいこの、ね、地元の方にも愛されてるお店なんですが前回ね撮影をさせていただいた時は通常ね提供している4品のメニューに爆シャチというめちゃめちゃね辛い ラーメンいただいたんですけれども今回はさらにねその爆ャチの上を行くメニューがあるらしいんですけどそれをいただきながらまたねこちらのシャチリンさん熱田という地域にも2号店をオープンしまして例えばね1月の末までで限定で販売しているメニューが2種類あるらしいんですけれども今回はね特別にこちらの本店さんの方でそちらの2種類もいただけるということでしたので計ね3杯いただいていこうと思いますそれでは早速ね店内に入ってまいりましょう でちなみにこちらがメイン花火さんのオーナーさんである新山さんなんですけどコメント欄でも「よと言われるんですがそっくりじゃね俺にめっちゃ似てる<笑><音声>ということで、えー、例えばね店内の方に入っておりまして1杯目すでに到着しております 1杯目がこちら限定メニューになります辛麺二郎でございますにんにくとね背脂がトッピングされておりましてピリ辛のねスープになっておるみたいでございますそれではね早速いただきますとりあえずこうよだれがこうもう見た目だけで出てきますね<笑>ああうまいああうま い, い, ま<笑>うまいありがとうございますうまい いわゆる台湾ラーメンみたいな良さも入ってるし、ジローっぽい感じも入ってるし、普通の台湾ラーメンよりも動物系のね、この甘みっていうか、コクが強いので、本当にね、両方のいいとこ取りって感じのラーメンでございます。超 う, うめえ。ちょっとこれ麺も、いただきます。うわ、いいっすね、これ麺も。太ちぢれとか、平打ちの太ちぢれかな。 ごはん 食, <笑>食いたい、これ、うまいっすね、やっぱり。うん。うわー、溶き卵のこの優しい感じもしっかりとスープに染みてて、ガツンとしてんだけど、まろやかなんですよ。これが通常のラーメンもそうなんですけど、やっぱね、シャチリンさんの良さかなって、僕思いますね。 ちなみにあれですよねあのコールみたいな感じで背脂とニンニクが選べるって感じなんですかねうんこれ両方絶対入れてほしいですねちょっと予定がない方は絶対ニンニクも入れてほしいですねい や, やっぱ辛いもんってニンニクって合うんですね<笑>間違いないですねうん<笑><笑><笑>これねチャーシューですよ提供前にね 丁寧に炙ってくださってるチャーシューなんで、これでもうすでに湯気の香りがめちゃめちゃいいです。飲みたい。酒<笑>色<笑>が飲みたくなる。ちなみになんですけど、店長さん的にこのメニューだったら、このトッピング合うよとかあります。がっつりなんで、このままで十分美味しいんですけど、はいまあ、プラスチャーシューがっつり食べたい人は、もう足し算は、たく結構多いです、ね。肉増しって感じなんですよ、ね。肉増しが多いです、ね。うわー。 確かかかに2枚じゃちょっとななんか物足りりい気は分かりますねがっつりと着たくなっちゃうようないわゆる二郎系でもないし も, もともとレギュラーメニューのあのうま辛系のラーメンともまた違ったなんか本当にうまいラーメンですねこれ限定なのがもったいないですねほ、うんとうまっ で、このラーメンね、もともとしっかりとスープ入ってるんですけど溶き卵があったりとか麺もしっかりとスープを持ち上げてくれるので混ぜていくと勝手にね、粘土が出てきて混ぜそばとラーメンの間みたいな汁多めの混ぜそばみたいな感じになってきてこれ、ね、最初にいただいたその感覚よりも後半の方が結構パンチ効いてきてこれ、ね、味わいの変化とかもものすごく面白いと思います。うん うんうん、そしたらそろそろおゆめしお願いしてもいいですか。はい。しお願いしますはい、これちなみに結構普通のお客様とかでこうラーメン召し上がってどれぐらいの割合でおゆめしされていきます。もう八割ぐらいはおめされるかと思います。<笑>すごいですね。<笑><笑>ありがとうございます。いただきます。はい、お待たせしました。うわ、んうん、うまそう。 でもそっか追い飯も本当に一口サイズというかはいはいなるほどなるほどこれは頼んじゃうかもしれないです ね, でね今回いただきましたのがスペシャル追い飯ということでご飯のほかに、まあ、ネギだったりとかのりだったりとか刻みのね炙りチャーシューも入っててめちゃめちゃ豪華ですねいやこのインサートの絵ずるいなこれうまそうガッツかせていただきます でですね、昆布酢をちょこっとだけ垂らしていただいて、うん、混ぜていただくとありがとうございますちょっとおすすめの昆布酢いかしていただきますあーうまいうんうんうんはいということでこれ1杯目ね汁まで失敗と完食させていただきましたありがとうございますでとうございますということで 2杯目がね到着いたしましたこちらもね先ほどお話しした限定メニューになります汁なし辛麺でございますもうねニラニンニクネギともうトッピングがめちゃめちゃ乗っておりますそしてちょっと2杯目もいただきますちょっと卵いかせていただきますねうーわーああうまそう汁なしなんでね一旦具材これ全部混ぜさせていただきます これあの、以前のね、動画でもご紹介してるんですけど、汁なし系とか麺を揚げるときに、一回ね、あの、木の棒で思いっきりテポの中でかき混ぜるんですよ。そうすると、麺の表面にね、傷がついて、独特の小麦のぬめりっていうんですかね、甘みとか香りがすごく引き立つので、そういった作り方をされてるんですけど、多分ね、カメラ越しでも伝わると思うんだよね、この粘り気これがね、めちゃめちゃ特徴的でございます。いただきます。<笑> うん、うまっこれはベースの返しの方にあの魚粉みたいのが入ってるんですかそうです<笑>ガツンとしてるんだけどその魚粉のおかげで風味とかがね若干ね和のテイストなんですよそれがなんかすごく収まりよくてガツンとしてるだけじゃないので重たいんだけどすごく食べやすい汁なしになってます うまいっすね絡むととい す, <笑>すぐなくなっちゃいますねすぐなくなっちゃう<笑>うんそしたらすみません次ちょっとスペシャルじゃなくていいんで追い飯 か, かける2個分くらいいいいですかご飯を<笑>すみませんありがとうございます追い飯ダブルでいただきましたこ れ, これ一番ビジュアルが いいい味ででくないですね<笑>これはずるいやつっすねこれもうだいぶずるいでしょうこれ<笑>絶対うまいでしょう<笑>、うんニラの香りとかネギの清涼感とかそれがねすごく際立ってるんでまたねこれは絶対に追い飯してほしいです結局どっちもなんだけど<笑>これやっぱ必須ですね<笑>確実にうん ということで、二杯目もしっかりございまで完食させていただきました。大現場爆シャッチのマックス。スーー<笑>ちょっとあの覚悟していただきます。<笑><笑>はい、すみません。<笑> ダイエンマーとかもともとの爆写地もそうですけど5から食べた人限定で爆写地が食べれて爆写地を完食した方限定でまた大円マが食べれるみたいな感じですもんねそうそうそうそうあの皆さんちょっとこれね初回の注文では注文できないのでこれ食べたい方はね何回か通って辛いの食べてみてくださいちょっといただきますこれいやスープはあんまベースと変わらないんだよな 急に入っってててくくる感じじじゃななもうじわーって<笑> あ, あ、これダメなやつだ痛 い, 痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いこのラーメンの良くないところこのうま辛のやっぱベースがちゃんとうまいんで初対面の時は動物ですって入ってくるんですけど56秒ぐらいするとだんだんこう辛みて痛みがこうじわじわ広がってきてボディーブローすごいんですよねここの子あー辛いかもなうん で、今回はね、あの、マックス盛りっていうトッピングで、もやしが2倍、ネギが2倍、チャーシューが3倍という、あの、マックス鈴木さんがね、以前に来た時に記念して作られたトッピングなんですけど、マックストッピングなんで、まあ、水分もね、ちょっと出やすいんで、普通に食べるよりは早くないかもしれないです。そこだけが救いですかね。<笑>早速ちょっと先にね、麺いっちゃいますか、これ。あなるほど。この、細麺な感じで、がっつりとスープが絡むタイプですね。<笑> うん、あでも辛いですけど麺と一緒だと麺の風味がしっかり細麺だから立ってるし思いのほかかもうんでもまだ本当に数口ですけど爆シャチの日じゃないかもしれない爆シャチはシンプルに甘いです僕はベースの甘みがもっと感じましたけどこいつはあの辛いです<笑> ああ辛いです、<笑>シンプルに辛いですね、まあ、でも本当にちょうどその苦みが出ない程度ですし、すね、唐辛子独特の臭みっていうんですかね、あれは全く感じないですね、はい、ここから上に行くと、もうちょっと少しず苦みや、お、う、い、ん、しいよりも辛みの方が優先されてる感じですね、挑戦だってくるわけですね、いやこれも挑戦だと思いますけどね、<笑><笑>いやいや十分挑<笑>戦、はい、だと思いますよ、<笑>ちょっと暑いよ、汗垂れてきましたね。<笑><笑> うん、でも本当におっしゃられる通りまだ僕はここはうまからだなって思いますねでもこれ以上はもう僕は悶絶というかチャレンジ風景になると思いますもう極シャは食いたくないな<笑><笑>もうきつそうい<笑>や十分やっぱこれも今半分ぐらいいくとだんだんだんだん蓄積してきて痛みがきます ね, すねえちょっと見えるから汗がねだんだん止まらなくなってきたよえすごいすごいうん に辛いもん食った汗かいたうん、なんかだんだんこう慣れてきて辛みよりもむしろ甘みの方が感じるようになってきましたね体は正直なんですけど涙も出てるし汗も出るんですけど体感は甘いなって感じになってきましただんだんうんうんこれもおい知ってできるんですかおいいす お, お願いしていいですか うん、3倍目のダイエーマン爆たちもおい飯込みでね、スープまでいただきました。ごちそうでしたありがとうございます はい。ということで、ただいまね、シャチリンさんで、限定メニューと、大ゲン爆シャチというね、まあ、激辛、まあ、うま辛メニューかな、おいただきましたが、やっぱりね、2回目の撮影だったけど、もう、どれも、めちゃめちゃ好みのラーメンでございました。で、今回ね、これ、動画見てくださってる皆様に、朗報でございます。今回いただいた限定メニューの2品ですね、もともと、あっさ店さんの方で、1月末まで、え、限定販売をする予定でしたが、今回のね、動画の撮影の記念ということで、販売期間を延長。 されるそうです。詳しい機会についてはね、僕の概要欄の方にシャチリンさんの公式インスタグラムの方を載せておきますので、そちらから詳細の記述は発表させていただきます。で、 プラスアルファ注文の際にね僕の動画を見ましたとお話しいただければトッピング一品無料でいただけるということでこれねもう全く先着関係ないのでぜひねこの動画を見てシャチさん行ったお客様はトッピングね無料でしてみてくださいで最後にだなかなかちょっとお店に足運べない方がいらっしゃると思いますので今ねシャチさん公式インスタグラムの方で DM でまぜそばの通販を販売しておりまして えー、そちらの方ね、インスタグラムの方をフォローしていただいて、DM で購入していただいたお客様のうち、抽選で10名様限定で、その、ね、混ぜそばが無料でプレゼントいただけるということでしたので、ぜひね、そちらの自宅で楽しめる混ぜそばも公式のインスタグラムから購入してみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。えー、前回ね、マックスさんも爆殺食べましたけど、続いてこの大円はお待ちしております。よろしくお願いします。<笑>じゃあねー。